その後の三人の動向に関して正式に発表があったわけではありませんが俳優業やソロのアーティスト場合によっては活動の場を海外に移しての活躍も期待されています。三人にとってはある意味、ここからが少年場なのかもしれませんね。週刊式者。そんな三人にはそれぞれ今後の心の支えになりそうな癒しグズやお気に入りグズがあるようだ。ファッション誌、ウィズ。 講談社の2021年4月号の中でこんな告白している。神宮寺は手放せない愛用品として小さい頃から愛用しているタオルケットの触り心地が好きです。愛称はねんね。特別ふわふわということではないですがいい感じに手になじむ感覚があってそれがいい。ねんねにくるまれて眠ると落ち着きます。もう二代目になりますが好きすぎて手放せない。 上京するときにも東京に連れてきました。これはこの先もずっと捨てられないですね、神宮寺。と語っている。母性本能をくすぐるような可愛らしい答えに、悶絶したファンも多かったことだろう。四角平野はシルクパジャマで転落、平野は同じ寝具でも、ひんやりするシルクのシーツが好き、と、ちょっと大人な答えが。 シーツやパジャマが体温で暖かくなるのがあまり好きではなくシルクは長時間ひんやりと冷たいからそこが好き。一人暮らしを始めた時にシルクのシーツにしたのは嬉しかったですね。平野。とはいえ、おちゃめな平野らしいこんなエピソードも。でも当時はシルクパジャマを着ていたのでシーツの上で滑って頻繁にベッドから縮毛落ちていました。うまた。 騎士はこんな意外なフェチを告白している。ジュースやお茶の紙パックについているストローを取ると現れる接着剤の塊。物心ついた頃からこの塊を触るのが好きで、ついコネコネしてしまいます。硬いに等しいんですけど、それでいて柔らかいみたいな。あの絶妙な柔らかさに落ち着くというか、癒やされるというか。 そして、なぜか小学校の時にケシカスを学年で一番集めていた頃を思い出します。小。長年愛用しているシングやイヤシグズがグループを離れる3人のますますの成功を後押ししてくれるに違いない。四角子供用自転車に乗ってはしゃぐ、可愛さ爆発の平野がこちら。普段から茶目っけたっぷりで、何これ、可愛すぎ。 と、ファンの母性本能をくすぐりまくる平野